日常食うよこそ本ちらではごゆっくりお楽しみくださいはいじちらファミリーマートコレクションのお菓子6種類を食べたいと思います 100% はエンドウ豆使用のえんどう豆スナック3種チーズのチーズインスピックブルボンビスケットクッキーケーキアソーフラッカークリームクラッカーサンドバニ ー, バーミニバタークッキーミニアスパラ アスパラガスってなんか前に動画では紹介してないんですけど職場でもらったことあるんですよね通常版のやつなのであその時食べて美味しかったので動画で紹介したいと思っていただいらファミリーワードで言われていて嬉しいですでもこのままだと食べづらいですねではいお皿に入れましたこれはちょっと多いので後で開けますねそれではうーんと まずはお野菜かな、まあ、お野菜とも違うかもしれませんなのでエンドウマムスナックからいただきますこよいのお菓子パーティーもサクサクと食べ進められて美味しいなわわ意外とこれが強烈にくるね今回の一番のお気に入りは君に決めたいよ<笑>一番最初に食べたエンドウマムスナックは サクサクとした食感のお菓子の中からエンドウ豆のちょっと香ばしめ苦めな風味が広がってきて美味しかったですさすがにお豆そのものを食べているとまでは言えませ ん, 言いませんが結構お豆が好きな方にはおすすめできますねうんお酒とかに合うのかもしれないな飲めませんけどでその次に食べたチーズインスティックこちらはそが側の生地にチーズの風味があるだけではなく中のクリームにもしっかり やっり濃厚なチーズの風味があって異なるチーズを楽しむことができて本当に美味しかったです、ね、日がちょっと少ないんですけど、ね、本当に美味しかったですよチーズ好きにはおすすめですでは次ミニバタークッキーこれはもう割とシンプルな感じでサクサクとしたほどぽちい音が聞こえてくるクッキーでしたね程よい甘さで美味しかったですはい続きましてこのイニアスパラス かちょっと硬めの生地の中に入ってる黒ごまの香ばしさとサクサクとしたこの心地よさを感じることができました結構あっさりいただけるんですよねほんのり塩気もあるのもちょっとバランラ振り幅があってよかったですでバニラクリームクッキークラッカーサンドクッキーじゃないクラッカーこちらもサックサクこちらも先ほどのクッキーと同じくサクサクとした生地の後に ほんのりくるバニラの香りの効いたクリームがとっても相性がよくて美味しかったですバニラクリーム以外でも食べてみたくなったクラッカーサンドでしたねでその次最後に食べたこのブルボンのお菓子のアソートこれはまあここに使っ て, ていきますねで以前多分紹介したことあると思うんですけどこのこチョコレのコーヒービスケットはサクサクとした香ばしい味わいの中に コーヒーやチョコのしっかりとした味わいを感じることができて美味しかったですでバームロールは、まあ、これも割と定番だと思うんですけど中からしっとりとした食感の生地が来るんですがその前に来るホワイトチョコレートの甘さも良かったですちょっと酸味があるように感じたんですけど気のせいですかねでこのミニルマンのサクサクとしパリパリとした中の生地がしっかりコーティングされていてともに心地いい音を通し奏でてくれました これこれは多分デビューしたものないですねシルベーヌのシルベーヌ小さなチョコケーキで噛んだ瞬間に中のスポンジ部分に入ってるであろうチョコがくわしの中にふわっと広がってきて美味しかったです外側がちょっと固めなのも良かったですでこのしっとりソフトクッキーこれはもう今まで見たことないですね食べてみたんですけどなんか 細長いんですけどどちらかというとカントリーマームに近いような本当にしっとりとした食感で口の中でほろっと崩れていっておい心地よい甘さを広げてくれて美味しかったですでなのでこの中だとまず袋菓子につきましてはこちらのチーズインスティックを代表として一番美味しかったのでこちらのペースとさせていただきましたでこのブルボンのアソートの中ではこのしっとりソフトクッキーが個人的に一番気に入ったのでこれを こちらの点数とさせていただきます、うんま他のもどれも美味しかったですけどねさてそれでは夕立よ死を迎えるを恐れるないや一体何を恐れているのでしょうか死は恐れるものですがご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです全部終演お楽しみいただけましたらもしそうでしたらチャンネル よろしくお願いします。ではまた次回のユニモでお会いしましょう。